皆さんこんにちは原発事故被害者緑の党木村雄一です東日本大震災で実家があった宮城県石巻市が津波の被害に遭ってしまいましたそして生活の場福島県福島市大町で生後間もない子どもの健康を放射能汚染から守るために家族で九州へ自主避難をいたしましたあの時は 全国から多くの支援をいただけたこと本当に心から感謝申し上げますそして今なお九州に避難されている方々に対してご支援を続けていただいていること本当に心から感謝いたします私は原発事故子ども被災者支援法の中身をしっかりとしたものにし実行あるものにしたいと思っていますそして原発事故被害者として全国の原発は 再稼働に反対そして全てを廃炉にしたいと思います東日本大震災の被害者の方そして原発事故被害者の方々の一日も早い笑顔が取り戻せる社会をそして生活を取り戻したいと緑の党と頑張ってまいります木村雄一よろしくお願いいたします